Hello, everyone, and thanks so much for watching bb t h s i n g s t v の聞き流しシリーズ。BB です<音楽>。で、もう12月になりましたね。で、皆さんはもう本当に最後の1ヶ月でどこに行くのか何をしたいんですか多分ね、来年の計画を立てる方もいらっしゃると思うんですけど、私その中の一人なんですね。<笑>で、今日は、 あの、まあ、来年の建て、あの、計画っていうのは、まあ、スペシャル編で、ニューヨー a r s r e s o l を作るので、今日はそれを置いとくんですけど、もしね、もっとこう来年ね、英語をただこうデイリーカ c o セーションじゃないようにしたいなら、例えば、like、あの、自分の考えていることをはっきり人に伝え た, た, たいんだったら、で、今日のスタジチ i t スはあなたにぴったりなんですね。 なぜかというと、How do you move away from dating conversation to,、uh, to someone who can express your emotions,、uh, your ideas in English? というふうにどうすればいいのかって考えていきます。で、皆さんが多分今、あの結構普段テレビでもいいし YouTube でもいいし、まあ、すごい有名な YouTuber で。 バイリン、バイリンガルチカさんも、すごいバイリンガルなんですね。で、バイリンガル、バイリンガルっていう、思うと、皆さんのイメージは多分、すごいペラペラとか、まあ本当に、まーマーマまもん、マもって感じで。で、それなんですね。なので、どうやったらバイリンガル もう、どうやったらもっとネイティブっぽく聞こえるかって多分ね、皆さんちょこっとこれを探してると思うんですよ。で、実は、それは2つの理由があって、まあ、ほとんどウェブサイドにある情報っていうのは、やっぱこう、例えばね、I wanna have it とか、I want to have it じゃなく、I wanna have it っていう、なんかこう、どうやったらセンテンスをこう、コンパクトに縮めることができるか、あるいはこう、 スラングを入れたりとかそういうテクニカルな部分が多いと思うんですね。で実はもう一つそれはあんまりカバーされていないと思います。それは言葉の本質なんです。感情例えば私もしね日本語を言う時は私の名前はビビアンです。えー、今は あのカナダに住んでいますっていうふうに言うとあこの人絶対勉強してるんだってう思うんですよねでもこうあれやっていないから皆さん何んとなくあこの人日本語上手いかもしれないって思うじゃないですかそれはなぜかというと私日本語を生きてるんです生きらせてるんですそれをするのに実は2つのポイントあります1つはリラックスすることであっ やばい。文法わかんない。あ、この単語たあ合ってるかなって考えると緊張するんです。緊張すると、カタカタカタカタカタカタって感じになりますね。例えば、oh, I, I have to go to the place とか、なんかこう、すごい硬い。でも、リラックスすると出るんです。で、一つ目なんですね。二つ目は、あなたはこの言葉を発して何を伝えたいのか。 で何のの目的で走っているのか、まあ、これはもう演技と関わるんですけど私もこれ演技を学んでこれ分かったんですけども実はね言葉人っていうのは言葉の文字で意味をキャッチしているだけではなくそのニュアンスあ無意識の部分が多いんですよそんでもしね文字通り本を取ってくださいって言ったらなんかこう まあ、撮るんですけど、ああの人に言われたくないとか、あの人同じ言葉なんだけど、撮りたいなっていう。例えばね、あー、えー、あ、gave me the book, please. まあ、この漢字入れないんだったら、gave me the book, please なんですね。でも、order, 命令する。あんたより上だからあなたに命令するわっていう感じで言うと、gave me the book, please. って感じになるし、でもね、もし大好きな人、本を取ってっていう感じだったら、あ、まあ、まあ、g e me the book って使わないんだけど、can you g e me the book, please? っていう感じになりますね。もうちょっとこう、ね、柔らかくする。なので、言葉も同じなんですよ。あなたは英語を喋るとき、どういう目的どのような気持ちで どのようなアクションを起こしたいのかとあ、あるいはね、例えば、えー、自分の、えー、プレゼンする英語で。じゃあ、プレゼンするっていうのはもう文字通り情報を教えてもいいし、でも感動を与えたいとか、あるいは理解してほしいとか、あるいはプレゼンの後で絶対これ買ってくださいとか、あるいは プレゼンの後で絶対私が教えた方法で使ってくださいっていう意思が入ると違うんですね。同じ言葉でも。なので、英語をネイティブスピーカーっぽく喋るには、まず私は何のためにこれを言ってるのか。相手に伝えたい。伝えたい気持ちが文字より先に来るんですよ。それを意識すると、ただ文字通り言葉を並べたじゃなく、 生き返る。言葉を生きらせる。すいません。生きらせることができます。それは今日のあのちょっとしたスタディティプスなんですが。では、英会話を見ていきましょう。でも、モリンピックもうすぐなんですよね。あの、2020年の夏。うーん。いや、日本に行きたいな。 日本に行くことを目標にしましょう、まず。<笑>あの、それなんですけど、その英会話を見ていきます。なので、皆さん今、ちょっと意識 し, し, してください。それは2020年の東京にいる二人で。なんで。じゃあ、行きます。Annie.There are so many people coming to Tokyo these days. 東京は人がいっぱいだね、Vivi. They're all here to watch the Olympic Games. They're all to We should try to get tickets for the Olympic Games opening ceremony.、Um, hey, we'll They're s o m i Games. Vivi Umm, t h y expensive.、ね Annie. Then Maybe we could just watch the marathon? じゃあマラソンでも見ようよ。Vivi。Good idea.The Marathon will pass through our neighborhood. いいかもね。ちょうど近所を通るらしいの。で、オリンピックで言うと、まあ、遠い。といえば遠いし、近いと言えば近いですね。もう2年後の話で、皆さん、 東京に特に東京に住んでる皆さん今ドキドキしていますかで私実は友人から聞いたんですけど、まあ、外国人をこう迎えるために英語のボランティアの組織が出てくるらしいんですねオリンピックの時本当に簡単な、まあ、大学生で成り立つとかあるいは社 会, への社会人が成り立つそれがすごいなと思いましたけどやっぱりね国レベルのプロジェクトになると みんなの参加する気持ちも違うんですね。ああ、もう東京オリンピック楽しみですよ。でも、英語頑張らなくちゃいけないっていう部分はあるかもしれません。では、さっきの例文を分析していきます。ポイント1。Um, there are so many people coming to Tokyo these days. 東京は人いっぱいだね。で ちょっとあの、ちょっと申し訳ないところがあるんですけど、私、ズルしました。日本語の訳で。あの、まあ、直訳、すっごいもう、直訳してないから、ちょっとズルしましたけれども。この例文のポイントは、these d a y s t h th t h a t h はいつも、感じで。these days なんですね。these days は、ま、最近という意味です。教科書では多分ね、recently? recently あの最近ってよく使われてると思いますが These days の方が実は海外に行くと会話の中でよく疲れわれていますなので海外暮らしするとしたら These days をよく聞くと思いますそれで These days を直訳すると最近この何日間という意味になります Number two is good idea the marathon will pass through our neighborhood いいかもねちょうど近所を通るらしいしでこれ the, the good idea、uh, sorry good idea これよく使われていますまあ本当に 100% よく使われています相手に賛成するときよく使われています that's a good idea とかあのビジネスの時まあ上司あるいは co-worker 同僚と話しするときも That's really good idea. I never thought about it. Let's do it. Let's create a project together. とかそういうふうに言うんですね。なので Good idea.Yes! じゃなく Good idea.Let's do it. とかを気楽に使います。ぜひ使ってください。またちょっと説明したい部分がこのセンテンスの中に出てくるんですけども Pass through っていうのがありますね。あのさっきの例は The marathon will pass through our neighborhood.pass through.through っていうのはもう空間を通り抜けるっていうイメージです。なので、まあ、あの、このセンテンスだと、近所という空間を通り抜ける。マラソンをやる人たちは、私たちの近所というこれを通り抜けるっていう感じなんですね。なので、 あの、pass through っていうのは、まあ、トンネルの中を pass through というのも使います。pass through a tunnel っていうふうにはなりますね。それでは、実際にオリンピックで使われているフレーズを見ていきましょう。Uh, sentence.the、no, uh, first one is, the winner broke the world record.broke the world record, break the record, っていうあのセットの言葉がありますね、えー最。新記録を達成するっていう感じだね。break the record, 新しいのを作るよっていう感じ。broke, past tense.The、uh, next one is The athlete sets a new world record. で、そんでこの break the world record っていうのはう突破する Sets a new world record っていうのはあの新しい基準をこう作る Create a new one っていう感じなんですね、まあ、ちょっと似てるんだけどもニュアンス的には違います And the next one Gold medals、えー、金メダル Silver medalist っていうのは金メダルを獲得した人 Ist、えー、ってなると人になるので も金メダルを獲得した人だったらゴールドメダリストになります。そんであの次は Tokyo is the city host for the 2020 Olympic Games。ホストしてくれる city の、えー、主役っていう意味なんですね。次 Our Olympic athletes are the national heroes。やっぱりあの こう、やっぱり、毎年、毎年すいません、毎年じゃないわ。あの、4年に1回しかないので、こう、すべ、すべてじゃないな。たくさんの国が戦えるじゃないですか。戦えるっていうよりもなんかこう、競い合う競い合うじゃないですか。で、それってやっぱりこう、見ているだけでワクワクして興奮するんですね。そして、本当に金メダルを獲得したら、 もう私の国のヒーローだっていう感覚でもう街中国中がこう、ね、あの情熱の中に巻き込まれるっていうケースも多いんですねなので It's a really nice sentence Our Olympic athletes are the national heroes っていうふうにもまあセンテンス的には使うことができますまあ外国の友達に自慢したければ2020年で例えば えー、オリンピックを見て日本の選手が勝ったら He is our national hero まで、あ、本当に自慢げに友達に言うことができますいかがでしたか2020年あなたはどんな気持ちで迎えますか日本はどのような感じでオリンピックを開催するのでしょうかオリンピック招致に成功した滝川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 思い浮かべるように感情を入れて作っています。毎週10分間でいいので、あなたの英語学習に自己投資してください。このチャンネルに登録すると、新しいビデオが掲載するたびにお知らせが来るので、とても便利ですよ。夢を叶える英語のシリーズも登録すると、漏れなく見れます。それでは、来週の内容を予告します。 来週は会話のテクニックについて勉強していきます。お楽しみにしてください。また、前回のビデオを見直したかったら、これを、この後で出てくるんですかここに、えクリックできるものが出てきますので、クリックしてみ見てください。あなたに合うファッションで英語で自慢してみませんかぜひ、クリックしてくださいね。 それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。